254 254線入っていいきたいと思いますで高速道路でもご紹介した通りでこういった車線をまたぐところでワンダリング現象が出やすいというのが、まあ、16インチだということで今までの動画を見返していただくとじゃあ16 17インチのメリットって。 そのワンダリング現象がまあ少ないことぐらいしかメリットないんじゃないのかっていうことをね、あのやはり質問してくださった方がいらっしゃるんですけれども、あとはあのホイールのデザイン、台形化っていうところになるんですけど、うん、まあ正直、私的なところで言ったら、16 17インチのメリットって、ステッパーコンっていうのはあくまでもそのメリットっていうことで言うと、うんまあ、そうですね。 ワンダリング現象がこう改善されるということくらいなのかなっていうのが正直なところで、扁平を60から55にしたことによって の, その、まあ、ダイレクト感というのは多少なりとも増すところはもちろんあったりはするとは思うんですけれど、だから走りという意味においては少し変化っていうのがあるとは思います、やはり、いまあ、60よりば55の方が安定感というのは、基本的な、物理的に考えても、うん、高くなる方向ではあるとは思いますしただ、 コイール自体がやっぱり重くなっちゃうっていうのもあるのでそこは足回りとダンパーとのバランスもなってくると思うから大形化するからといって走行性能が上がるのかといったらちょっとそうじゃないのかなという気はしていたりはします、やはり私の中では。まあ、なので今回乗せていただいた自分の感覚でいうと16インチの方がトータルとして優れている走りも優れているし乗り心地も優れているし。 性いうロードノイズという意味でも上がってるかなって、やっぱり思ったりするところではあります、で改めてこうやっ て, 乗って乗せていただいても、やっぱり16インチはすごくしっとりしているし、すごく課題だったところ、17インチの課題だったところとして、緑微低速域で の, このバタつきです、で254号線って、まあ、この辺の方は詳しい、ご存知だと思うんですけど、結構路面悪いですよ、割と。 でこれ池袋の方まで続く道なんですけど、路面が結構荒れてたりする、悪い道なんですで、こういったトラックがすごく走ってたりする道だったりもするんで、結構悪いんですけど、こういったところで結構、今、粗ついてる、路面が荒れてる状況だったりするわけなんですけど、結構こういったところでやっぱ微振動を伴うので、そういった時にこにバタつくっていう意味合い、まあ、振動するって言った方がいいかもしれない、その振動成分が乗っかりやすい。 っていうねお話を17日ではしたんですけれどもで16日はそれがほとんどないと プ, ラプロスムーストヨタのド体タイノーボクシーで搭載されているプロスムースのカイバーのダンパーと乗り味的にはもう ほ, ぼ ほ, ぼほぼほぼ同じだよねっていうお話をしたんですけどやっぱそこはもう1回こうやって乗ってみると、うん、やっぱりそこは僕が言ってることって特に間違ってないかなっていうのをやっぱこのエアに乗ってもね感じますエアに乗ってもこのしっとり感ってしっかりと。 ありますしだからエアーの EHEV って僕思ったんですけど、すごくあのまあ見た目の違いとかねあるんですけど、このエアーの EHEV って特にスパーザのエアロボディにこだわらないという方、フ, ファミリーカーでも別にいいという方、あと奥さんとのやっぱりこう財務省との 関わりを持たれてる方なんかは、やっぱりできるだけコストを抑えて買おうよねと。でもいいもの買いたいよねって言うと思うんですけど、そういう方にとってはね、すごくこの EHEV のエアーっていいと思います。僕個人的に考えたらスパーダの EHEV のスパーダなんでしょうかなと思うんですけど、でも最近ちょっとプレミアムラインの方がやっぱりいいかななんて、シートの座り心地とかね、その辺ちょっとやはり考えちゃうと。シートの 汚れとかっていうことを考えると16インチのスパーダの方がいいかなと思うんですけど乗り座り心地とかっていうことで考えるとプレミアムラインの方がいいなって思ったりするところもあるのでちょっとこう悩ましいところがあったりするんですけれどもでももうそんなことを特に考えてにもう予算とにかく予算だとでもできるだけいいものが欲しいよね と, ということで考えるんだったらこの EHEV のエアはすごくねいいと思います。 そううい意特になんか装備でなんか困るところっていうのがあんまりないかなって思いますただ前日した通りただブラインドスポットインフォメーションだけはねやっぱ今より小さい車普通にアクアとかでもホンダの車じゃないですけどもアクアとかでもブラインドスポットインフォメーションついてますんでまあそういうこと考えると ちょっとやっぱつけて欲しかったなって、まあこのぐらいの車格の車なのであれば、ブラインドスポットインフォメーションはやっぱり標準でつけて欲しかったなって思います。それがついちゃえばもう全然このエアって僕すごくいいんじゃないかなって正直自分の中ではやっぱ 思, う思うところで、これすごくお買い得な車なのかなっていうのがすごくね感じるところではあります。うんだから 装備はとりあえず譲るけども、でも走りは譲りたくねえと。やっぱり僕はこんなの、昔からこんなの出てやっぱこんなの車で、走りだけはとにかく妥協したくねえと。でも装備はしょうがない。そこはちょっと譲るよと。いう方にとってはね、すごくこれ、いい車だなってちょっと私個人的に思ったところです。今こうやって今曲がりましたけど、こういったふらつきみたいなのもう全然ないですんで、うん。あそこはもう、 スパーダでもプレミアムラインで も, もう散々お話ししましたけどもそれもちゃんと健在だしスッとこう入っていく俊敏な動きをしてくれるっていうのも RP5 からの変化点になりますのでこの新しいステッパー5に関してはまそういったところからもすごくいいなって思うところだったりしますで下道のロードノイズに関しても全く嫌味がない ところだな嫌闇がない嫌味がありませんしなんかうるさいなって感じるところも全然ないしそういったことをねやっぱりそういった意味で、うん、まあ絞るところは絞って妥協しないところは妥協しないというメリハリをつけていいものを買おうっていう方にとってすごくこの。 DHEV のエアーっていう車はいいなと、まあ、いうことをやはり下道改めて16インチと17インチの比較をさせていただいてすごく感じたところになります。はい、ということで今回はこちらのステッパーゴンの DHEV のエアーこちらの一般道のインプレッションということで改めて16インチと17インチとでの比較の観点で走りについて ご紹介をいたしましたこのチャンネルでは車及びカー用品のレビューを行っておりますまた最近は車のガジェット系なんかもレビューと行っておりますのでぜひ興味のある方はご覧になっていただけますと幸いですまた最後になりますがチャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますのでぜひよろしくお願いをいたします それでは失礼をいたします。